ヘアムレイニナこれこーれ第九回市内アマチュア野球会市内第九回市内誰が出るんだってこの草野球大会とやらにはたたは決まってるじゃないそのあたしたちというのは俺たちも入ってるのかののののメンツを揃える必要があるわね ね, ねお前出るわよそれくらい 野球部に仮入部したこと一通りこなしたわ。エで面白くなかったからすぐ帰ったけどその面白くなかった野球の大会にどうケトケトしないトケトケトケトケトケトケトケトケトケトケトケトケトケト サハスサハスサハスサハスサハいサハスサハスサハスサハスサハスサハスサハスさハスサハス Sur le coup que je vais jouer, dans un c o u l é les frottements vont être amplifiés par l'impact du coup.